皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月3日、一般開放しているお庭のキング釣り堀に、アンモナイトのキングサイズを入れてくださった方がいました。本当にありがとうございます。天から授かったお年玉として、そのお気持ちをありがたく受け取ることにします。なんということでしょう。アンモナイトのキングサイズだけが最後に残ってしまいました。 これは私の妄想ですが、おそらく魚ごとに固有のレア度みたいなものが設定されていて、それが庭具の釣り堀でも適用されているのではないかと推測します。そうでないと、こんなに都合よくアンモナイトだけが最後に残るわけはないのです。その証拠に、アンモナイトだけになっても、しばらくの間、トワエンゼルが釣られ続けたのでした。というわけで、なんとか致命傷で済みました。アンモナイトのキングサイズを入れてくださった方、本当にありがとうございます。